いはい、ありがとうございます。はい、どうもメンチャナイルです。本日私はです、ね。名古屋の方にねえ来ております。栄のですね。こちらのポート、ヤード、バイマリオット、名古屋さんの方にですね。まあ、初めてね。これからチェックインさせていただきたいなと思います。もう間もなくね16時迎えるところですので、早速チェックイン手続き向かっていきたいと思います。行っります。 ということでね、フレーズのチェック、ピンテ追加完了しまして、これからね、えー、お部屋の方に向かっていきたいと思います。今ね、えー、4時前という感じですけど、すんなりね、チェックインは完了いたしました。はあ、やっぱりね、高級感ありますね。ポートヤードっぽいっていう感じよりは、なんかめちゃめちゃいい雰囲気ですね。OK。こっち来た。 はい。ということで、本日は12階のお部屋となっております。まあ、お部屋はね、特段アップグレードはないんですけど、えー、最上階にね、アサインいただいております。1207ゴースとなっております。すごい、なんかエレベーターのね、手すりなんかも、ボっテガみたいなね、はい。川、川町の感じになってますね。十二階はい。ゃあね、 本日は12階ということで、今エレベーターホール来ましたね。で、本日左手1207コースでございます。はい。お、角なのかなまだこっちにくるっと回るんですね。あ、一応角、ここでございます。1207コースいいじゃないですか。はい、こちらの1207コース。 ということで入っていきましょう。はい。え、すごいのはい、こっちらですね。おお、きだね。おお。はい、という感じでやってまいりました。ちょっとマスターで、ね、電気つけていきましょうかね。ああ、コンパクトですけど、めちゃめちゃ綺麗でいいですね。はい。まあ、こんな感じのね、えー、お部屋となっております。最上階で えー、ビューとしましては、東横インビュー。名古屋駅はあっちの方ですかね。ウ<笑>ェルカムスイーツ全部があるわけじゃないんだよ。はい。こんな感じですね。いやー、末恐ろしい。はい。ということで、まあちょっとね、簡単に、えー、お部屋のね、ご紹介していきたいなというふうに思います。はい。ということでですね、本日は12階最上階のお部屋で、エレベーターホール出て左手、 曲がったすぐの、ね、角でございます。1207号室でございます。で、入っていただいているマスター類がありまして、左手が収納ですね。はい、こんな感じのね、えー、クローゼットという風になってます。下もね、広々とスーツケースなんかも置いていただけます。で、ここをね、開けると洗面台がね、閉まると。で、洗面台を開けると、クローゼットがね、えー、閉まるという感じになってますね。ここはね、ちょっとだけ開くという感じになってますね。 なるほど。よく考えられてますね。で、このウッドがね、またいい、なんだろうな、マホガニーみたいな、なんかそんな感じの木なんでしょうかね。個人的には結構好きな、えー、木目ですね。フローリングなんかとも、えー、合っているという感じです。そして右手がね、えー、こちらの荷物を置いていただく台があって、これなんだろうな、ああれか。あのー、蒸気のスチーマーみたいな感じのね、形がしてます。あ、これか。衣類スチーマー。 がござ い, ますいいですね。で、ブラシ類があって、えー、こちらがパジャマ。これがですね、ルームエアについては、おそらくワンピースタイプですね。はい。そして、えー、靴ベラとスリッパがありまして、収納スペースには、はい、こちらですね、ランドリーの袋とメニューの料金表がございます。この上がセキュリティボックス、えー、セーフティボックスとなっております。はい。まあ、結構広々してますね。 シンプルですけど、なんか明るいし、やっぱり新しいから気持ちいいですね。はい、で姿見の、ね、鏡がこのようにドーンとありまして、左手、水回りなんですけども、えー、エアコンの、ね、パネルがこのようにございますで。水回り、バスタオルとかね、タオルとかかけていただくフックがあって、ここもね、まあ間仕切りができるみたいですけど、あの開放的な感じでいいんじゃないでしょうかね。はい、マスターがあって、 ティッシュとタオル。この下開けていただくと、ボディタオルだったりとかシャワーキャップとか、まあ、一式ね、アメニティ類が歯ブラシとかねございます。歯ブラシなんか良さそうな感じですね、これね。はい。で、こちらハンドウォッシュとボディーローションがあります。で、グラスですね。はい。こちらは、私あまり分からないな。ニルベア。 ミルベア製、どんな匂いするんでしょうね。で、足元の方にはタオルがね、いっぱいあって、バスマットみたいなのがあって、ドライヤーがね、こちらにございます。ドライヤーは、このイオニティタイプでしょうかね、大きさ的に。あでもなんか、つや消しの、はい、触り心地なので、はい、こちらはですね、サロニア製のドライヤー、置いてございます。 最近これ流行ってるんですかね。黒か白かみたいな感じですね。いいですね。そして、えー、お手洗いですね。まじ、あ、切りがこんな感じです。はい。まあ、ウォシュレットで、ね、こういう感じのウォシュレットという感じになっております。はい。で、こちらのお部屋につきましてはですね、浴槽がなくて、シャワーブース、シャワールームのみという感じになってますね。このレインシャワーと、 えー、ハンドシャワー。まあ、でもなんかこだわりがね、ありそうな感じのヘッド。白すごい。白ですね。えー、で、こちらが、上がね、上に回していただくと、レインシャワー。下がハンドシャワーという感じです。はい。まあ、水圧も十分です。ちょっと今ビビりました。はい。で、同じく、シャワー、コンディショナー、ボディウォッシュとは、ニールベア製という感じですね。はい。椅子なんかもね、ございますね。お、なんか。 ティッシュが起こっている。清掃漏れでしょうか。はい。こんな感じです。そして、えー、こちらがミニバーのコーナーというか、艶消しのね、あの、電気ケトルがありまして、アイリス大山製となっております。なんかおしゃれですね。で、お水がなんか6本もある。めちゃめちゃありますね。すごい。はい。そして、こちらの方には、はい、えー。カルディのコーヒーでしょうかね。ブレンドコーヒー。 そして、えー、煎茶、金シっていうんでしょうかね。はい。で、アールグレーのね、ジャネットっていう紅茶があったりとか、こっちもね、コーヒーございます。なんかすごいこだわりが、ね、あるものを使ってるような感じしますね。マグカップなんかもね、非常におしゃれ。艶消しネイビーのね、感じです。茶柄入れもセットになってる感じですね。はい。なんかすごくおしゃれな感じします。 でえー、冷蔵庫ですね、まあ、特には入ってないのかな、はい、空ですけど、冷蔵庫ね、まあ、こんな感じで入れていただくことが可能です。はい、で足元の方にはゴミ箱ですね、手前が、はい、リサイクルペットボトルとかですね、そしてこちらの台があって、なんかいいですね、このテレビパネルなんかもね、ここら辺も物を置いたりしていただくことできます。はいでえー、こちらですね、シャープ製のね、テレビとなってまして、結構これも大きい。 アクオス60ぐらいありそうな大きさですね。で、コンセントがここにありますけど、HDMI とかなんかね、差しやすそうな感じになってるけど、メスなんですよね。はい。だから、あちょうどね、ファイヤースティックとかさせる感じになるのか。いいですね。はい。そして、間接照明なんかも雰囲気があるね、間接照明がございます。いいですね。はい。で、 もうレイ君ね、今ね、キャベツサラダを食べてますね。お腹すいたはい。で、えー、こういったね、えー、ソファーみたいな椅子があって、まあ、テーブルも結構大きいのでね、使いやすいんじゃないかなと思います。レイ君とね、えー、そっちにいて、私がこっち側に向けてライブをね、できるような感じかなと思います。で、ベッドがね、こんな感じで、キングベッドのお部屋となってまして、でここにも腰掛けていただく椅子がねあったりします。えー、で、ベッドのね、サイドパネルにつきましては、これもなんだろうな、ベッド ウッドのね、このところもすごいいいですね。ここもなんか物を置いていただくことができそうないいウッドがね、使ってる感じしますね。はい。で、間接照明も、えー、おしゃれですし、はい。ここね、調光調節ができます。で、えー、コントローラー類があって、そしてコンセントが1箇所と USBA が2箇所。そしてこちらのね、はい。ワイヤレススピーカーがございます。 で聖書とかね、ございますね、はい。なんかいい感じですね。なんか個人的にはめっちゃ好きなタイプのお部屋ですね。落ち着きますね。はいで反対サイドは同じようにですね間接照明があって、はい読書灯のスイッチだったり、こっちにもねコンセントと USBA が2箇所、そしてティッシュペーパーがあって、こっちは特には入ってございません。はいという感じですね、まあ、ここ閉めていただくとね。 こういう感じ。まあ、またね、雰囲気がだいぶ変わりますけど、ああ、でも閉めててもなんかいい感じですね。ね、すごいね。まあ、個人的には、ああ、でもなんか悩ましいな。どっちもいいですね。開けたバージョンでもいいし、えー、閉めておいてもいいかなっていう感じですね。はい。まあ、本日初めてね、こちらのコートヤード名古屋さんの方にね、初めてえお邪魔させていただきます。で、今回はね、こちらのデラックスキングというお部屋で、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 速度出ました。ダウンロード下りが 24.33Mbps、アップロード上りが 25.39Mbps となってまして、まあ通常のね、仕様であれば問題ないかなと思いますけど、今この時間帯でですね、これぐらいだとちょっと不安定かもしれないですね。まあ通常のインターネットね、あの利用する分には問題ないかなと思いますけど、ライブ配信とかだと、まあちょっと遅れてしまったりとかね、まあそういうのはあるかもしれません。はい、ということでですね、本日は初めてね、ようやく訪れることができました、コートヤードバイマリオと名古屋さんの方に。 お邪魔させていただいております。まあなんかね、やっぱりエントランスの佇まいからお部屋の感じとかもですね、まあお部屋、まあコンパクトなんですけど、やっぱりよくね、考えられてて、非常にいい感じです。で、エントランス周りもね、あの非常に高級感があってですね、かなりあの火をかけてね、力入れてるなという印象がありました。めちゃめちゃ楽しみです。今のところもう、もう、もうめっちゃ。 なんだろうな、落ち着く感じなので、非常にいい感じはしております。で、まあ、キッズ用のね、えー、レストランの方でですね、こちら、あの、アイスの、えー、いただくことができるね、えー、チケットだったりとか、まあ、ウェルカムアメニティということで、まあ、朝食をね、えー、今回選ばせていただいております。で、その他ですね、まあ、ホテルブランドのコンセプトのね、ご案内であったりとか、 国内6番目のコートヤードバイマリオットブランドのホテルですよ。コートヤードブランドはマリオットグループのセレクトサービスカテゴリーに属しており、フェアフィールドやアロフトとも同じカテゴリーに含まれますということで、ホテルは名古屋の発展の上で重要な役割を果たした堀川のすぐ隣に位置し、館内のインテリアデザインは堀川の自然、文化、歴史的要素から 着想を得ています。ということでね。まあ、ぜひ見ていただければな、というふうに思います。まあ、オールデダイニング朝6時半から10時半、ランチが11時半から14時半、13時半、ラストオーダー、ディナーが17時から21時半、ラストオーダー、20時半、という感じですね。ロビーランジ、データイムが8時から17時、バータイムが17時から22時半、22時、ラストオーダー。思ったより早いんですね。 で、インドームダイニングもやっております。え、17時から22時、ラストオーダーが21時半ということで、え、2階には24時間ご利用いただくことができる、フィットネスセンターがございますとかね。まあ、そんな館内インフォメーションといただいております。はい。ちなみにですね、激戦した客室アメニティを使用しており、廃棄物水を含め、不環境への え、影響をね、考慮しております。ということで。まあ、元からね、まあ、水は6本あるんですけど、一応書いてあります。水やコーヒーなど一部のアメニティ追加オーダーにはご料金を頂戴しております。ということで、もうご了承ください。みたいな。まあ、確かにね、あの、アメニティ類、コーヒーだったりとか紅茶なんかも、あの、こだわりがあるね、あの、あんまり見たことがない。えー、まあ、あとは、 カルディのね、コーヒーだったりとか、結構ね、こだわりがあるものを使っているので、まあそんな感じなのかな、という感じです。まあ水も6本あるんでね。<笑> 十分かなはい。ということで、まあちょっとね、休憩させていただいて、もレクもね、今腹ペコでとりあえずキャベツサロン食べてますけれども、あの、ちょっと館内散策だったりとか、ちょっと周辺散策して、まあちょっとね、ゆっくりしていければなというふうに思います。まあ、クーポンもね、いただいててね、まあ、今日ディナーはどこでね、撮ろうかなというふうに思ってます。まあ、こちらで撮るのもありだし、近くのね、あの、泊まったことないホテルで撮るのもありかななんて思ってたりするんですけど、まあ、ちょっとね、そこら辺も含めて、 考えていきたいなというふうに思います。ということで、ちょっとゆっくりさせていただきたいと思います。はいとりあえずね、今、フィットネスセンターの方にね、やってきましたので、ちょっとね、覗いていきたいなと思います。今ね、1名いらっしゃるんで、誰なんですけど、まあこんな感じのね、設備が整ってます。結構ね、広いですね。はい。お水なんかもね、ウォーターサーバーでございます。ロッカーなんかもね、ありますね。はい、こんな感じです。 で2階のフィットネスの、ね、奥の方には会議室とかですね、はい、ございます。結構ね、こちらも重厚感ありますね。あちらの、ね、奥行っていただくと、1階の方にね、降りていただくことができるので、あちらからね、ちょっと降りてみたいなと思います。 はい今日はですねこれからね、えー、夕飯なんですけど近くのね今日はヒルトン名古屋さんで、えー、ご飯いただいていきたいなと思いますはいではこちらでディナービュッフェいただいていきたいと思います とりあえずね、こんな感じで持ってきましたのでまあちょっとね、サクッと食べていきたいと思いま す, ってますはい、ということでね、いただいていきたいと思いますじゃ、でっかんエビだねうん、おいしいてことで、私はね、ローストビーフをエビ、エビメンメンだよよいしょはい、ローストビーフいただきます うん、うまい本当はねヒルトン名古屋さんも今回ね泊まりたかったんですけれども、まあ、日程的にねちょっとどうしてもね入ったりしたので、まあ、レストランはね、まあ、ゴールドステータス以上の方は 25% オフということもありましたので、まあ、せっかくねあのイージャンクーポンもありますしあのこちらでねいただこうかなというふうに思いましたレイ君もね食べれるのいっぱいあるかなと思った、ねうんでねこれね食べ進めてお部屋の方にお送りしたいと思います ごちそうさまでした。めちゃめちゃお腹いっぱいです。美味しかったです。まあ、こちらはね、コートヤード名古屋さんの方でですね、まあ、食事をするかも悩んだんですけども、まあ、今回ね、他のホテルにも行きそびれた、えー、ホテルもいっぱいありましたんで、まあ、ヒルトン名古屋さん、思い出深いね、えー、ホテルでもありますんで、私のね、動画の、多分ホテルの撮り始めって言ったら、ヒルトン名古屋さんじゃないかなと思ってですね、うん。 感慨深いなと思ったんで、もう本当は宿泊したかったんですけど、まあ今回はね、えー、Q1 プロモーション中ということもありましたんで、まあマリオットを中心にね、えー、まあ合宿のね、あの IHG のホテルインディゴイニヤマさんは、まあちょっとの別で覗いてですけれども、それ以外はね、マリオットで固めたという形で、まあ食事ぐらいはね、えー、まあ 25% オフになりますしね、ゴールドステータス以上の方だったら、えー、25% オフですし、えー、生産すると500ポイントももらえるんでね、まあそれがてら、 行、えー、行ここううかかなということいででっってまいりまりしたよかったです、まあ、今度はね、お部屋行ってみたいですね。はい。ということでね、えー、今日また22時半からライブをお届けさせていただく予定でございますので、それまでゆっくりさせていただいてですね、明日の朝食ね、ちょっと楽しんでいきたいなというふうに思います。そちらのアーカイブにつきましては上の方にね、リンク出しておきますので、よかったらそちらもご参照いただければと思います。ということで、また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。 はい、おはようございます。ということでね、えゆ、ー、っすり眠ることができました。まあ、本日はですね、もう泣いても笑っても、名古屋滞在、愛知県滞在、最終日ということでございます。今日はね、どんより曇り空という形ですけど、あの雨はね、降ってなくて、過ごしやすそうな感じですね、えー。早速ね、これから朝食の方にね、えー、向かっていきたいなというふうに思います。楽しみです。行ってまいります。横、えー、並びとかのいいですよね、向かい合わせじゃなくて。うちでも大丈夫ですよ。お待ちくださいませ。 はいで今日はねドーナツが食べたいみたいですはいということでねこんな感じで朝食をね持ってまいりましたお米とかもねめちゃめちゃ美味しそうそして昨日のライブでもねおすすめいただきましたこちらのうなオムレツをねオーダーさせていただいてますコーンスープにサラダにフルーツという感じですなんか彩りはね綺麗に盛れたんじゃないかなと思いますけどいかがでしょうカニカニベース カリーベーコンはう、ま、はいじゃあ、ね、いただいていきたいと思いますまずねうなオムレツからねいただいていきたいなと思いますけどはいうなオムレツこんな感じめっちゃおいしそう うん、あ、めっちゃうま。<笑>これだけで、ね、これめっちゃ美味しい。ご飯にね乗っけて丼で食べたいけど、ネックンはカリカリベーコン、うん。ドーナツは自分で食べて。あ、ナオムレツがめちゃめちゃうまい。うん。これね間違いない。ナオムレツ丼を作った方がうまい。 最高レストランもね非常にあの清潔感あって、ね、広いですし明るいんでゃねあ非常に気持ちいいなと思いますねということでこれね食べ進めてお部屋の方に戻っていきたいなと思いますいやこれうなおむ め, めっちゃうまい、うん、はい結局ねうなたまどにしておかわりもいただいてしまいましたこれはねお寿司ぜひ食べてみてください はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、うなオムレツ、美味しかったです。まあ、その他もね、野菜も新鮮でですね、お米も美味しかったし、まあ、全体的にね、お料理も美味しかったですね。でやっぱりね、あの新しいっていうこともありますけど、やっぱり綺麗で、えー、清潔感あって気持ちいいね、レストランでございました。今回ね、あの初めてのコートヤードバイマリオット名古屋さん訪れましたけれども、非常にね、良かったです。気に入りましたね。 この周辺ホテルも多いですし、なんかホテルホップするのにもね、非常にいい場所なんじゃないかなというふうに思います。はい。またね、ぜひ訪れたいなというふうに思います。まあ今日はですね、まあちょっとレイんとね、あのー、周辺散策だったりとかをちょっと楽しみながら、えー、夕方にはね、まあ東京に帰ろうかなというふうに思いますので、えー、またね、愛知県。